羽生結弦さん、大切に大切に演技していきたい。3.11 宮城でアイスショー一問一答。フィギュアスケートの羽生結弦さんが3月10から12日に宮城赤水ハイムスーパーアリーナでアイスショー。羽生結弦ノットステラタに出演することが9日主催の日本テレビから発表になった。昨年7月のプロ転校後、地元宮城県でアイスショーを滑るのは初めて。 東日本大震災の発生から12年を迎える今年、故郷の表情から希望を発信する。2011年3月11日、羽生さんは仙台市内のアイスリンクで東日本大震災に遭遇し、家族と共に避難所生活を経験した。停電の暗闇に広がっていた美しい星空に希望を見た。ショーのタイトル、ノット・ステラタはイタリア語で満天の星を意味する。以下、日本テレビによる一問一答、宮城でのアイスショー。 なんか今まで3月11日ってコメントを出すことくらいしかできなくてなんか自分の演技を届けたいなって思っていてもなかなか演技する機会だったりとか皆さんの前で何かを届けられる機会ってやっぱり作るのが難しかったですただやっぱりこうやってプロになってこうやってプロになったからこそ大切な日に演技できるっていうことがなんかやっとできるなっていうような気持ちもありますし3月11日じゃないと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 こういうストーリーがあるんだよっていうのはもちろんあるんですけどどちらかというとなんか皆さんにとっての皆さんの中のそれぞれの 3.11 を思い出したりその時の夜空をちょっと思い出してみたり人と人とのつながりを感じられたりなんかそういう機会になったらいいなって思っています3月11日の夜に満天の星を見た時の思いは仙台で生きている人間としてはそこまで星が輝いている夜空を見たことがなくって 一気に真っ暗になって、本当に電気が何もつかなくなって、本当に暗い街の中に光る、その星たちの光が、こんなにも明るいんだっていうことを、もうすごく思いました。参考演が行われ、開演時間は10日は17時、11、12日は16時を予定。羽生さんが座長を務め、キャストは順次、公式ホームページで発表される、放置新聞社、羽生が寄せた動画コメントは、以下の通り、羽生さんの故郷への感謝、震災への強い思い、 風化させないために自分ができることを続けるというシーンを感じます。羽生さんの念願のアイスショー楽しみです。羽生さんからメッセージも出てたんですね。確かに3月は競技者としてはまだまだ忙しい時期ですからプロに転校してこその開催で羽生さんの念願が叶って嬉しいです。日本は災害が多い国ですから羽生さんをきっかけさせてもらって1年に一度でもそういうことに思いを馳せたり防災について考えたり 生活を顧みたりたすする日があっってても良いいのかなと思っています2月末に大きな公演もありあまり日にちがなく大変だと思いますが健康に気をつけて頑張っていただきたいですご視聴ありがとうございましたこれからも一緒に応援していきましょうねチャンネル登録をよろしくお願いいたします